過去のフリードに異常なほど車間を詰められたので、向こうのループ録画が切れた頃にさらします。いきなり草。ちなみに前方は数分前からこんな感じです。至って普通の5年体系自動車。あの車間なら、この黄色信号であっても、雨天結構の運動会並みに突き進むことだろう。ちなみにここ。 彦根城のすぐ隣なのですが、ちょうどこの先の横断歩道に、花束が置いてあったんですよね。池垣で視界は遮られ、車の人は人命も安全も考えず、適当な運転をする。これ広角だから離れて見えるけど、実際は過去1年間で、下から5人レベルの接近でしたよ。今の横断歩道だな、人が去年あたりに跳ねられて死んだのは。交通事故で年間4000人近く死に続けているのですが、それを続けて数十年。これが答えだ。 あいつに家よ、そばへねおい、人が死んだ場所を過ぎた直後に、あのフリードさらに接近してきてんぞ。誰が乗ってるナンバー隠さねえからな。追い越し車線の振る舞いと い, い、い自転車の抜き方といい、なんかフリードってひどい運転する人多いんだよな。 多いといっても、私が明確に記憶しているのは、4時例ほどですけどね。追い越し車線をずーっと走り続ける支援たって、日本人運転手の中でも、かなり無害な有害さだったんだな。あーくそ、私が見た目のために3万円で買った、0 0千円くらいのエアロスポイラーのせいで、ナンバーが映らないじゃないか。よかったな、面倒な編集しないで済むぞ。江戸時代に築かれた、日本に5つしかない、国宝指定された彦根城。 その脇で、何の進歩もない人間の営みを眺めつつ、おそらくサムネになっているであろう、名古屋の都心環状の、夕方の大渋滞に突入していきます。ちなみに、カメラの画角がずれていたようで、思いっきり左を向いてしまっていますが、あなたの脳がそのうち慣れます。なんだそれはよ。一応このドラレコ、私が持ってる法人の、経費で買ったんですよね。 活躍していただかないと後ろでは無糖化のレクサスが完全に背景と同化しているな何回前の動画でゴールデンウィークの日没の時間帯は割り込まれるから気をつけろってコメントを書いてきてた人がいるんですがその人多分グレイ系の車で無糖化で走ってるんでしょ見ててわかるよね まだ普通に明るいのに、無頭化だと全然見えないじゃん。これで右レインに移ろうか悩んでたら、見落として入っちゃう人いるでしょ。ただの黒色より、シルバーグレー系の色で、この時間帯に無頭化で走る方が危ない。自分が危ないことしてるくせに、周りが悪いみたいに言うとろくさい人のせいで、オートライトが義務化されたんでしょ。無頭化の人が必ずいるから、無頭化がいる前提で、入念なる目視確認を欠かさない習慣を身につける、結局こうなるんだな。 直角カーブを曲がってきましたが、渋滞になるとこのレーンは地獄ですね。一つ右のレーンが、この先の合流で消滅するだけなんだが、右から左に入ってくる車と、左から右に入ってくる車に、押しつぶされる位置になるんだ。この先の東別院出口、右側なんですよね。そして名古屋市南西部に行こうと思ったら、左に行かなきゃいけない。そしてその合間を、バイクがすり抜けてきたり、乱暴な運転する人が割り込んでくるから、 来る前提で注意しなきゃいけない。全方位警戒が必要になるわけですな渋滞してると分かってたなら、名荷巻に入っていたのに。おい見ろ、クロベンツとマツダの SUV、進路がかぶって接触コースだ。しかもマツダにとって、一番見えない2レーン左後ろ。こういう事態が多発するので、今回の動画、なかなか面白いことになると思います。なおレによってプリウス PHV なので、この渋滞にはまった約30分を通して、排出したガスはゼロだぜ。 電動車に慣れちゃうと、常時ガソリンを吐き捨てるのは、バカバカしくてならないですね。左後ろの光の群れと、第一車線の車の動きに注意しつつ、私は進路を譲ります。早く行きたい人が追い越し車線に集まって、車間距離をガンガンに詰めて、急ブレーキに対応できなくて玉突き、渋滞中の追い越し車線って、たまに早く進んでいるようだが、 短縮できる時間にリスクが見合ってないぜ同じ渋滞の中で5 0 0メートル先に進めても30秒も止まっていれば8 0キロで進む車に取り返されるんですよ日本の大卒割合って 50% らしいんだがその割にはこのレベルの算数もできない人が多いようで言われたことしかやらせずにむしろ実勢を潰すから考える力が育たないんですねまた左から合流してきます2レーン左の車が 渋滞避けたさに、私が安全のために開けてる車間に飛び込んでくるかもしれません。あのフリード怪しかったな。せっかく会社の経費で広角の前後ドラレコを買ったので、せっかくだし広い視野で見ましょうね。皆さんもこうやって日常的に後方の状況を確認する癖をつけるんですよ。クソみたいな運転で右へ左へすり抜けてくるやつが、あからさまな悪目立ちをするんだぜ。 3レーンは左に行かなきゃ行きたいところに行けない人と、2レーン向こうの追い越し車線に入りたがる人で、なかなかのカオスが展開されます。私はちょっと、市宮の方に行きたいんですが、ここで左に戻ったのは失敗だったようです。車の合間から前方は見えるが、視点が高いわけではないからな。こういう時、ベンツの G クラスみたいな、広く遠くまで見渡せる車種が羨ましい。ここで私、名古屋育ちの勘が発動して、イベント録画をオンにしました。 拝見いたしましょうこれが名古屋なんですね関東と比べたらただ隙間に入ってるだけなんだけど名古屋は深い関東は恐怖それくらい違う出てるスピードなんて高が知れてるのに気が休まる瞬間がないですね すぐに次の合流が来る、ガラ空きの新透明のトンネルで、172キロのリミッターに当たりながら流してる方が、まだ安全で気楽ってもんですよ。唐突な急ブレーキに対応するため、車間を残したいので、割り込み被害を受けても、車間を作り直して泣き寝入りするしかないのだ。 警察は無能。泣きっ面に走っていき。真面目な話として、都心環状にとどまりたければ、この数百メートルの直線のどこかで、右側の2レーンに入る必要があるぜ。対して私はもうそろそろ、左側のレーンに入る必要があります。純粋な車間距離と、相対速度と、さっきの松田 SUV みたいにならぬよう、にレーン向こう側のことまで意識に入れつつ、ちゃんと加速して入りましょうね。 加速した先で急ブレーキが入るのは、割とよくあることなんだぜ。だからこそ渋滞中の再発進は、あえてクソだるくするのですよ。レッドオーシャン化した現状の YouTube でも、こういう裏名古屋の水先案内人としては、まだ私が生きるスペースがある。ウインカー点滅2回分くらいの間の反応を見つつ、入るときは入らないと。 この渋滞をもう一周することになります。地獄で草さ。っき割り込んできたアカプリウス、また右側に入ってやがる。さっきのフリードと い, い、い触れてないところでも色々起こってるのがまた。そして前方の方では、路面の表示を見て察したのか、とにかく左に入りたいタントウインカー常時点滅作戦に出る。隣の車とのタイミングが合わないと、本当に入れなくなるからなこれ。そんなこと言ってる間にこっちのレインは詰まり、入れないままタントは進んでいく。 トラック運転手たちの間では、全照灯を消すと、前に入っていいですよという合図になることは覚えておこう。もうすぐ分岐なので、ギリギリまで空いてるレーンを進んで、直前になったら割り込もうという、古速な人が来るかも。未来落ちていき。そういえば名古屋の都心環状って、見方によっては、世界最大級に大きいラウンドアバウトだと、言うこともできるんですよ。でもこれだけ渋滞するんです。ラウンドアバウトだろうがなんだろうが、 車が多すぎたら渋滞するんですよ。この都心環状の北西部分の分岐だけ、異常に事故が多くねえかこの先は市宮インター付近まで、特に大渋滞になるような要素はないし、一気に流れ出すんですね。さっきまでの渋滞はどこに行ったんだよ。一気に流れ出した。これで終わりだと思うでしょうまだ残ってるんですよ。市宮という地獄が。この区間は法定速度が60キロ以下なのに、100キロ巡航が当たり前だからな。また詰まってやがる。ねえねえ。 渋滞も過ぎ去ったし、動画終わると思った。ここからが本番だ。多分左右に5レーンくらいある料金所から、最終的に2レーンに収束する。走る車線が明確だった都心環状から打って変わり、料金所出口というのは、走行位置に関する明確な指標がない。そして例によって、目先の数台を交わすために、画面左側から入ってきて、右に抜けていきたい車と、右後ろの料金所から入ってきて、左に行きたい車と、 ちょうどミラーの視角になる位置へ、レーンチェンジしていくんですね。どうしろ中年。まともな人が損をする社会構造になっているので、周りの名古屋人のように、入られそうになると謎の急加速をしたりしない私は、見ての通りです。運転中もインターネットでも、直接的な他者攻撃をするが、これが治安がいい国の日常なんだな。そういえばアメリカの、テスラの急速充電スタンドで、順番待ちの末の抗論で、銃撃事件が起きて、 人死んだらしいですね。日本にも銃があったらどうでしょうか。目の前の割り込んできた奴を撃ち殺したら、心が晴れ晴れするし、もう日々の仕事に行かなくて良くなって、刑務所にただで養ってもらえるし、ここでゼブラゾーン双方発動、コンマ数秒の相対位置調整が可能となる。日々の何気ない運転も、倍速で見てると面白いものですね。画面下側に、ハイマウントストップランプが映り込んでるから、ブレーキペダルを踏んだタイミングまでわかるぜ。はい 譲っていただきましたね。これブロックされても、まだゼブラゾーンが使えるので、名古屋と関東を走る方はぜひ。うーん。ここで無頭下のハイエースが登場。この先の練習速に備えて、みんながあらかじめ入っておく中、殺人者の実力を見せつける。人間なんて引き殺せばいい。保険会社がなんとかするんだから。むしろこの社会で、車を避けられないのは、劣等遺伝子の自然と汰だろう。みんなそういう意識で運転してるよな。 ここ数年で、日本を約十万キロ走って感じ取った、車を運転する人間の集合意識だ。というわけで私のような危険運転被害者の人、交通事故で亡くなった方、そしてその遺族、現状、です。こんなこと言うのも苦しいんですが、社会は取り上げるに値するほど変わっていなくて、救いようがないですね。ほらまた急ブレーキで止まる。どうせまた追突するんだろうアホ、ち ょ, くちょく言ってますよね。免許更新の教習ビデオのシナリオが、 人生でも稀に見るレベルのクソだと。何度でもボロクソに言うが、割り込み運転の被害者が抗議に行ったら、被害者側だけ免停されたっていう話な。その後のナレーションも、割り込んだ方は完全に無視して、割り込まれた方が悪いみたいに言うんですよね。その脚本か、一回惹かれて死ねばいいと思います。 マジで、警察側の立場の奴らが、やられてもやり返すなって言うから、事故原因を作る奴らがの話なんだな。そのくせ交通事故の遺族に取材に行って、晒し上げて、うわっつらだけ悲しみの感情を刺激して、やった気になって時間だけ無駄に使う。というわけで端的に結論を示すと、警察は無能で、交通ルールは機能しておらず、事故発生後も被害者への救済はない。自分の身は自分で守るしかないんですよね。 税金ばっか転引きで取られるくせに、誰も助けてくれないし。今のレインチェンジも何な ん, なんだよ。思いっきり来てただろ、速度差の目測くらいあれよ。あれこそがまさに、煽り運転の被害になるんですね。追い越し車線側も、車間詰めるのはしちゃダメなんだが。おあれモデル3のパフォーマンスじゃねいいなぁ。人間の無能さを機械で補う時代に、センサーによるアシストと、人間が操る喜びの、両方の特性を持つ者。あの、カローラさん。 そのラインで進むと、ゆっくり走る車が隠れてた時、突っ込むしかなくなるんですが。ああ、どうせコメント欄に書かれるんだ。無駄死にというのは言い過ぎだと、私が悪いみたいに言われる。私、1日だけどっかの大臣になって、SNS で。って言って、大炎上したろうかな。今の時代、老後2000万円式に、炎上を使って価値観を広めるんだな。どうせ私に失うものなんてないし、 多分規約には違反していないので、炎上するならしてしまえ。最後に、CRG を借りに行った際に通った変則的なセンターラインの区間をお送りします。この道路、時期や交通状況によって、どうやらセンターラインの位置が変わるようだ。その証拠に、私の右側のレーン、交差点の奥側に、停止線が引いてありますね。怖くて入れねえよ。このことをよく分かってない人が対向車にいて、右カーブの途中で、自分の車線の目の前を塞ぐように、 右折待ちをしていたら突っ込むしかなくなりますよね自分と相手だけで済めばいいですがこういうところの右レーンに来る人って運転が荒いのが多いからタントみたいな小型車で後ろからも突っ込まれたら全身を強く打って死亡するかもな渋滞で渋滞になっちゃうけど結果的に死ななかったら平気平気これまで普通に使っているネタがどれだけ深い意味を含んでいたかという話だ待ってよここ右折なんだけど無理じゃね サイオンジソナー、あってもなくても意味がない。乗り慣れてる車で良かったですわ。これが前後長 4.6 メートルの中身。何も見えねえ。大丈夫そうなので通過するんですがね。この先にももう一本あるので、自分の全長で安全に待機できるかも想定に入れる。はここ右なんだけど。何をどうやっても無理だろ。なんやかんや帰ってきまして、ここを右です。ギャッソー自かし。左前のセレナに、私も続かなければなりません。 こんなに危ないところが封鎖されないのは、地元住民さんの利便性重視か。買って踏切もそうだっけ分かってる人の間での、利便性重視設備に、分かってない子供が足を踏み入れて、死んだ事例。今見返しても、なんでこんなところ通ったんだと思いますわ。後ろにもうが書くカメラがあると、来てないことを、入念に確認した証明ができますね。こういう区間は迅速に渡り切るのが鉄則だから、一瞬しか映ってないけどな。とりあえず一連だけ。 クリアリングして、私はこういう道もたくさん走ってるからいいけど、なんでこんな場所が許されているのか、何の問題もなく抜けた私にもわからない。さすがにあの狭さじゃ、右後ろをきっぱり揃えて出るのは無理だったな。左の安全確認優先だろう。というわけで最後くらい、走り慣れたダム沿いの狭い道を、押さえるところを押さえつつ飛ばして終わりましょう。さっきみたいな狭いところだと、プリウス PHV の 4.6 メートルの前後長って、 実用上最大サイズに長いんです。空力的に理想な形状を実現するため、ほとんど上限いっぱいまで伸ばしたんだな。対して横幅は 1760mm しかないので、こういう細い道でも、すれ違いが余裕な上に、ライン選択の幅まであるんですね。しかも、ロングホイールベース FF アンダーな、トヨタ式セッティングのおかげで、タイヤが鳴るくらい攻め込んでも、危ない動きが出ない。タイヤを前後に使って速度を落とすところ、前荷重を抜いてターンインさせるところ、 立ち上がりの遠心力の解放。何もない道路上に、自分でラインを書いて、タイヤグリップを振り分けながらトレースする。ある程度の車重はタイヤ負荷となり、カーブの先に何かあっても、対応できるくらいの速度に抑えておいても、ドライビングとしては、実質的に、タイヤグリップを使い切った走りの練習ができる。しかも、安全運転の範疇を出ない領域で、この安定性が、プラス60キロくらい出しても持続する。そんな走りができるのは、 GR だか TRD が、ステアフィールをチューニングしたから、視覚的には速く見えるでしょうが、プリウスという車の走りは、凄さまじい安定性の中に構成されるのです。このシャシーで、押さえて走ればリッター30出るし、BHV として40キロ走れるし、安定性のために、前後はギリ扱える範囲で長く、すれ違いのために、左右は十分に狭く。実はプリウスって、安全な車なんですよ。突然の段差やうねり、急に切れ込む変則的なカーブが、 このトンネル内部の特徴なのだが、そこそこ重いことさえ注意しておけば、事故る方が難しいんだぜ。録画データを使い切っちゃいそうなので、一生使える万能で安全な圧車として、プリウス PHV はどうですかという話で終わります。ご参考程度に、私の個体はがっつりタイヤをいじめるような走りで、9.4 万キロを分回してますが、故障なしで、新車時と同じ具合で、高い信頼性を持って動いております。 ゴム類はよく見ると劣化してきてるけどね。注意力や運転への考え方の次元が違うから、攻めるところを攻めても、基本的に危ない目に合わないんだ。思いのほか長くなったが、本当に終わりだぜ。はい、ご視聴ありがとうございました。